皆さん、こんにちは。ほじ野写真家、タイムラプスクリエイターの成井沢博之です。あの、私ね、週に1回ライブ配信をやってるんですよ。まあ、ライブ配信をやってる理由としては、私自身がその動画スキルの向上を目指しているっていうことと、それから、やっぱりこう、忙しくなってくると動画の更新が追いつかない時があるんですよ。まあ、そういう時に、せっかくね、こうやってチャンネル登録してくれた視聴者さんと、 距離が生まれてしまうっていうのがあるのでそれをちょっとでも埋めたいなっていうことで、まあ、毎週木曜日にですねライブ配信をやってるんですよ。でですね、えー、そのライブ配信の最中に結構ねいい質問くるんですよね。あこの質問みんな役に立つ質問だなっていう話題もこう一生懸命答えるんですけどそういう、えー、やり取りがたくさんあったライブ配信なんですが。 それをね実際に見に行こうとするとライブ配信で1回2時間ぐらいやるわけですよだからこうそこだけ見に行くのってなかなか大変だし編集する側もなかなかそこまで手が回らないっていうのは現状だったんですけどもなんとですねとある方がですねそのライブ配信の映像からあこれすごくいい質問だよなっていうのを切り出してですね字幕をつけて編集してくれたんですよめっちゃありがたいですよねマジでこの人神様じゃないかって思ったくらいですけど で、今日はその動画をいただきましたので、えー、そのライブ配信ダイジェストっていうことでですね、それに対する私の受け答えをお伝えしたいと思います。で、今後もなんかこういったサービスをですね、その視聴者さんは続けてくれるそうなので、えー、ちょっとその方のね、ご好意に甘えながら、こうやって自分のチャンネルでも発表して、皆さんと情報共有できればなと思っております。それでは、行ってみましょう。 ナ、えー、らナらさん質問です。タイムラプス撮るのに皆さん一眼レフかミラーレス使われてますが、やっぱり一眼カメラが必要ですかビデオカメラとウェアバルブカメラではダメですかめっちゃいい質問。ありがとうございます、ナらナらさん。うんとね、全然いいよ。全然いいんですけど、えっ、ー、とね、昼間の撮影を撮る分には、 ウェアラブルカメラとかスマホとかビデオカメラでも全然大丈夫っていう感じですかね。要はね、スローシャッター使うか使わないかなんですよ。で GoPro のタイムラプス機能とかって結構良くて、あのホーリーグレールそこそこできるからね。GoPro って。オズモアクションもすごいですよ。でもできるんだけど、ある程度暗くなると星が映らないっていう、その 我々が求めている、こう、天の川の写りまではいかないんだけど、露出変化はね、割と滑らか。すごいなって思った。なんで GoPro とか o s m o Action とかできんのに一眼できないのとか思ったりもしますけど、それはね、そのセンシティブさが違うんですよね。露出のそのセンシティブさ、高性能がある上にやっぱりあれは難しくなっちゃうから、まあ逆を言えば、 GoPro とか o s m o Action がそういう露出の変化に対して鈍感ってことですよね。だからうまくいくっていう、なんとも皮肉なんでしょう。ね。そういうことがあります。はい。で、えっ、ー、と、ビデオカメラとかウェアラブルカメラであれば、で、タイムラプスやるときってのは長時間ってのは無理ですね。結構ね、細かく奴らシャッター切ってくんですよ。えー、2秒に1回とかさ、やってくんですよ。だからね、仕上がる動画がね、結構多い。長いっていうのと、 静止画で残せるやつが割と限られる。やっぱり動画で書きだ動画でそのまま仕上がってそのまま取り込んでやるならいいんですけど、ちょっと画像処理して引き締まった画像でタイムラプス作りたいなっていう欲求には耐えられないです。だから画像処理しなくてもいい、えー、夜の撮影を、スローシャッターを使わないその夜の撮影をしないタイムラプスっていうことであれば、全然ウェアラブルカメラとかビデオ、ビデオカメラちょっときついかもしれないですね。ウェアラブルカメラで全然いいと思いますね。 ビデオカメラについてるタイムラプス機能もまあ同じか。うん。だからビデオカメラの場合だと、また別問題出てきますね。あんまりその、広角ズームが結構立派なのがついてるから、あんまりね、広角にできないんですよね。ワイコンとかあるならいいですけど、まあ、その辺もクオリティを求めるか求めないかってとこなんですかね。とりあえず、あの昼間の撮影であれば、問題なくできますということで、お答えしておきましょうか。 タイムラプス以前の星空撮影の質問です。どうぞどうぞ。大丈夫ですよ。全然いいですよ。XS10 所有者です。以前の動画で先生が XS10 の星空撮影設定を上げてますが、全く同じ設定で取って出しの星空撮影では厳しいものでしょうか初心者すぎて、ローでの加工まではいけそうもないので、まず取って出しでと考えてますが、えをつけることとかはありますかまだタイムラプスを挑戦する方は、 ロー加工スキルはあって当然なのでしょうかそうですね。えっ、ー、とですね。まず、えっ、ー、と、先に結論から言うと、JPEG 取って出しでも星って撮れますよ。大丈夫です。ただですね、今、桃田さんが頭の中で描いているあその星空ってどんなものかっていうのがポイントなんですよ。それ、ものすごく濃い ゴ, ゴリゴリの天の川をイメージして、それを JPEG 取って出しで撮りたいって思ってんだったら、 めちゃめちゃ空の暗いところに行かなきゃいけないんですよね。要は、えー、日本ってね、明るいんですよ。こう、あんまり街から離れられないんですね。えっ、ー、と、光害というのがありまして、その光害の、えー、光街、その街明かりが明るすぎて、えー、星の光がこう、かき消されてしまうというのが、まあひ、光害の一種なんですけども、その光害の影響が大きいので、画像処理が必要なんです。 つまり、その星を映そうと思っても、光害が邪魔して、街の光がちょっと明るめなので、星の光がよく出てこないと。だから、星の光をちょっと減らして、星空をあぶり出すっていう画像処理が必要なわけですよ。ね。でも、えー、そういう光害がないところだったら、結構映りますよって話なんですよ。これ、写真見せた方がいいね。えっ、ー、とね、少々お待ちくださいね。 そうでもね、やっぱりね、老現像ができないと、その、まあ老現像 も, もちろんできた方がいいんですけど、老現像ができないと撮れない被写体だったらちょっと寂しいじゃないですか。だからね、そこはね、私はね、全力で応援しますよ。老現像できなくても撮れますよと、老、えー、現像しなくても、こういうとこ行ったら撮れますよっていうサポートはね、させていただきたいと思うね。今ね、その JPEG 一発の写真を出すから、ちょっと待つよ。 あれあれはいつ行ったんだっけ ?JPEG 撮って出しの画像をね、アップしてるんですけど、この辺じゃないかなあったちょっと私のチャンネル見てる方は何度も見てるかもしれないですけど、これ JPEG 一発でーす。イエーイ。あ、顔出ます。え光害の少ない、影響が少ないところで撮っと、まあ、こういう風に、バッチリゴリゴリの天の川が映ります。 だからそういうところに行かないと JPEG 一発では撮れないってことですね。もうこれはね、もうどうしようもなくって、簡単に言うと、カワセミが出るところに行かないとカワセミ撮れないよねって言ってるのと同じなんですよ。天の川が、まあ、がっつり映るようなところに行かないと天の川がっつり映らないよね、というのと同じで、画像処理は、まあ言ってしまえば、えっ、ー、と、星ちょっとしか映ってないけど、たくさん映ってるように見せられる技術というか、いや、そ、ちょっと言い過ぎだな それやるにはよほどのスキルが必要ですからね。ゴリゴリなのが必要ですからね。まあ、そこまでは言わないんですけど、ひとまず条件っていうのが必要ってことですね。で、例えば、あれ、あの、光害カットフィルターの写真あったような。光害カットフィルター、あ、これこれこれこれこれ。これが光害ですよ。これ長野の信山ってとこですけど、この真ん中ら辺にふわーっと出てるのが、これが光がいなわけですね。 でこれに光害カットフィルターというのがございまして、えー、ある特定の波長をカットしてくれるという、その、タングステンですね。LED 以外の、その、オレンジ色の電気とか、えー、まあ蛍光灯とか、電球とかね。そういう特定の波長の光をこう、カットしていると。まあつまり、言ってしまえば、光からマイナスしているので、 露出をもうちょっとかけなきゃいけないっていうことになっちゃうんですけど、光がいカットフィルターっていうのを使うと、まあ、こうなりますよ。ということで、これ2つ並べられるといいんですけどね。ほら、わかりますここの辺の明るいのがさ、なくなるじゃないですか。光がいカットフィルター使うと。これも、一応、JPEG 撮ってらしいうっく、削れちゃった。でございます。うん。だから、 まあ、一応私もいろいろとってこういうお話してますけどやっぱりその、まあ、まだ慣れない人が最初からそういう場所を選んでいけるかっていうとなかなかそれって難しいじゃないですかね運が良ければ、まあ、そういうところも一発で焦ることってできると思うんですけど アメリカとかオーストラリアとかねそういう街からもううんと離れられるところに行ったらもう誰でも初心者でもがっつり JPEG 一発ですんげー天の川撮れると思うんですけど日本って残念ながらねそういう環境っていうのが限られてしまってますので特にね関東圏とかね都市部にお住まいの方が大変でもなんか北海道とか九州とかさ九州院だよね うん。ああいうところに住んでる人とかは比較的そういうのにアクセスしやすいですから。はい。ちょっと話が長くなりましたけども、え、つまりは、えー、できますよということなんですが、えっ、ー、と、それをやるには、あのー、まあそ、それなりの条件が必要っていうことですね。うん。光以外で、あ、参考までにですね、桃田さん参考までに、そうだ、もう一個、光以外光汚染マップ、 見ときましょうか光汚染マップって調べるとこれ、ライトポリューションマップっていうのが出てきますから。でその光以外の、えー、と少ないところはどこなのかっていうのを調べるっていう、そういうことができるサイトなんですね。私の書籍とかにもこれはね、えー、掲載されてますし、あそう、動画作ってたね。あの、どこに行ったら星空って撮れるの見れるのみたいな、確かそういう動画を私作ってたと思いますので、えー、そういうのも見て活用 いただければと思うんですけど、なんかすんげー重いんだけど、なんでこの重いの？え、こっちで行った方がいい？うん ええー、とですね。こういう風に乗ってて、この赤とか白とかもうダメです。全然星取れないです。でも黄色から緑に変わるところから星取れるようになります。ただここに、で、撮ってたとして、東にカメラを向けたら東側にこの、何ですか、えっ、ー、と、光が合いがあるから、やっぱりさっきみたいに光が合いが出るので、JPEG 一発だとちょっと難しくなるので、もし JPEG 一発で、 えー、とばっちり星取りたいなと思ったら、まあ、この灰色のエリアを目指すんでしょうね。うん、でもし仮にこう自分のいる位置がこの山、緑とかの黄色とか、まあ、こういう場所でもレンズを向ける先、西とかね、例えば、えー、とこの埼玉だったら西に向けるとか、この静岡だったら北に向けるとか、この辺、これ中の辺ら辺かな、だったら。 えー、西に向けるとかね、南に向けるとかっていう風にすると、レンズを向ける先が結構暗いので、天の川がまあ映るんですよ。こうやって言うとね、どんどんどんどん話が難しくなっちゃうんですけど、だからこういう黄色から緑に変わるエリアから、だいたい半径20キロ離れれば星取れるかなっていう感覚ではおります。うん、という感じですね。なのでまあ、日本にいるとね、こういう光害で、 の中でどうやっていかに撮るかっていう感覚が研ぎ澄まされていくのでそのなんだろうやっぱり画像処理でなんとか補おうとするところも増えてきちゃうんですけどねただまあ条件さえ揃えば何回も同じこと言ってますけど条件さえ揃えばえっ、ー、といけますよということでですねえー、まあちょっとめげずに頑張っていただければなと思いますねもぐもぐしてすいませんもう一つ XS10 のカメラの中にはタイムラプスを作るっていう機能はないので撮った写真をパソコンでタイムラプスにするっていうその作業はどうしても必要になりますのでカニフォトコンテストで入選しなかったですがあら残念でした来年はかっこいい写真撮るように頑張りますやっぱりハード GND0.9 を持ってた方がいいですかねいやあの その辺は、うんとね、ハード GND はソフト GND とかリバース GND だと比べて、えーと、使用頻度は割と少なめですね。で、自分もハード GND1.2 を持ってるんですけど、使う頻度は結構少ないかな。うんとね、あの、例えばですけど、こう星があって、 まあ、写真があったとして、写真があったとして、星取れる環境があったとして、遠くに街灯あったら、街灯からの光って結構なんか、何かにこう木とかに遮られてビームっぽくビーって出るときあるじゃないですか。あれで、そこに合わせてハード GND かませたりするときあるんですけど、あとは、すんごいくっきりとした境界線ですよね。え朝焼け。広角じゃなくて、ちょっと中、標準中望遠ぐらいの、 えー、朝焼けとか夕焼けとかをハード GND で捉えるとか要はその広めに撮ると中心に太陽があったとしたら周辺でそんなに明るくないじゃないですかだからリバース GND とかの効果があるんですけどちょっと望遠とか標準レンズでちょっと撮るとその四隅が暗くなるところがまあほとんどなくなるんですよねだからそれいうはハード GND の方が良かったりとかお結構このなんか今の 質問に対しての答えなんかすごくいい気しません<笑>いい気しませんっていうか、なるほどなって今、そうだよなって今言いながら自分で<笑>思っちゃった<笑>、はい。えっ、ー、と、あ、なので、あのー、まあ、必要だなと思ったらでいいと思いますよ。はい。ね。持ってた方がいいか、まあ、悪夢に越したことないけど、一枚一枚高いからね。で、あの、もし、なんだったら、 リバース GND とソフト GND を掛け合わせるとハード GND っぽくなるから、うん、そういう使い方やるといいですよ。ねはいいかがでしたでしょうか何かねこう私もこういろいろ情報発信する場立場なわけじゃないですかでもやっぱりねこう目線がね下げられなくなってくるんですよね。あとそこ自分もやってた時に つまずいたはずなんですけどそれを忘れて伝え忘れてしまうっていうことが結構あるんですよ。だからそういうね自分がねこう正確な情報発信というか皆さんのために役立つ情報を発信するという意味でやっぱりその初心者目線の質問っていうのはですね自分が欠けている配慮の部分をこう掘り出してくれるというかそういうことがあるので。 今後もライブ配信にご参加いただいた方はですね、どんどん、そのいい質問とか悪い質問とか、関係、考えずに、えー、自分の知りたいことっていうのは、どんどんこうですね、質問してもらえば助かります、まあ初。初心者とかね、上級者とか全然関係ないですから、私のライブ配信は、なるべくこう、いろんな人が、もうウェルカムな感じでオープンでやってるつもりでございますんで、えー、ぜひ、皆さんもご活用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。